いただきますのでよろしくお願いしますそれでは参ります英語、はい、に思える闇夜の中で鳴り響くワッシュないあの輝きを再び確かめに行こう王家第23章 RUN! <laughs> なぜか。<音楽><音楽><音楽> 光と輝く星は見える満点。 終わりなのだろうかどん底にも前を向きたいとそう思った時そこがいつだってスタートラインなのだと俺たちに注意で 声を響かせ歩みも成長もおまわりはしない靴下鏡が食器のある花びらの傍たわらを超開けるけ ううめめ直れ Ay! 見てくださいお客様に。